2021年6月26日、27日、プラトビジネスチャレンジ2021が開催されました。3D 都市モデルを活用したビジネスアイディアを競うコンテストです。大田圭介、大田裕介、鴨下凛斗がメンバーの、車窓から AR チームが、コンテストに出場。グランプリを受賞しました。作品、車窓から AR は、窓ガラスを活用して、 都市の背景映像と AR 映像を組み合わせたコンテンツを観光に役立てるアイディアです。コンテストの様子の記事を概要欄に掲載します。